もともと高校はですね地元 の, あの今は西方高校から中央高校になってるんですけどあの農業高校の方に行ってましてえでえまあ当時がですねあの公務員 の, あの資格の合格率が高かったのでえまあ公務員目指して行ったんですけどまあ全く全然勉強しなかったんでですね<笑>それはま あ, あの途中で。 断念してで、えー、進路悩んでた時にですねまあ家業であの出入り事務所をやってたのであの、まあ、経理の方にちょっと勉強してみないかということ で, で、えー、専門学校ですねあの経理専門学校の方に行ってでそこで簿記 の, の勉強としてたんですけれども。 でえー、その勉強をしてる方々、まあ、あの就職活動をしてたんですがちょうどその頃あの超就職氷河期でどこにも就職先がなくてで、えーまあ、家業の方があったのであのそこに拾ってもらってですね、はい、でもうそれも地元に帰ってくるきっかけになったんですけどそこからもうずっとあの こ, ちらここの事務所の方で。 働いいてるううような状況ですあの僕にとっては居心地が良すぎてちょっと<笑>あの割とい悪い部分もあったのかもしれないんですけれどもでもあのすごく周りの人たちがよくしてくれててもう昔から知ってる人たちがいろいろ教えてくれてもう自分で何かその成長の機会を探さなくてもその人たちが 示してくれる方向であのただただ行っていたらあのどんどんですねあのいろんなたくさん経験させていただいたり成長の機会をいただけたので、うん、すごくそれはあの地元にで仕事しててよかったなとは思いますお客様あの企業の成長とともにあのそばにいさせていただくのでやっぱりあの悪い時もあればいい時もあって。 特になんか災害のあととかですね、ぐっとそれまで上がってきてたものが落ち込んでいったりとかして、そのすごい経営者の抱えている苦悩を、はい、そばで感じさせていただいてるので、やっぱりあのそこからこう立ち上がっていく人の姿を隣で見させていただくっていうのは、本当、すごいですねあの、印象深い思い出があります。 自分がこの仕事を通してあのお客様の企業様をの、えーま、成長というかあのをお手伝いさせていただくことでそこの企業さんが伸びていくと、えー、税という形で地域にはですねあのお金が落ちてくるしで雇用もどんどん増えて維持されるので、えー、その部分を 自分ができることで、えー、少しでも担えたらなぁとは思ってます先輩からですねあの言われてた言葉であの好きな人のためにあの自分のできることを精一杯やれっていうことを言われててで相手が好きか嫌いかどうかは関係なくですねあの自分が好きと思ったらその人のことを精一杯ですねあの応援できるように。 動くようにっていうことをあの言われた言葉がすごくなんか胸に残っててで、まあ、お客様もあの好きな人のひとくくりでありますしでもうとにかくお客様のために自分ができることを考えてで、まあ、あの好きな人に何かサプライズでプレゼントを送るような気持ちでなんかあの。 こういう情報を出したら喜ぶんじゃないかなというのを考えながら、うん、今あのその人たちが喜ぶ情報の提供ということで、あの気をつけて仕事は頑張ってます。ドリフェス委員会というあの委員会にですね、あの所属させていただいて、で、えー、そこが担当しているあのお祭りですね。はい。あの。 波野の夏祭りとかですね、うんはい、そちらの方 の, あのお手伝いで、えー、行かせていただいてますやっぱり部活動みたいな感じというかなんかあの文化祭前 の, あのみんなでわいわい準備してる感じとかがですねあの楽しかったですね単純に多分どの仕事に就いたとしてもあの自分の。 表現ができる場所だったりとか自分が輝ける場所っていうのは見つけ出せばどこにでもあるんじゃないかなとは思っていて職業のが何に勤めるにもかかわらずですねあ、えー、そこの場所を見つけ出すことができればいいんですけどもうあのこの仕事で自分が合ってるかなとかいう悩みもあると思うんですけど。 多分どこの場所に行っても自分が合うところっていうのはあると思うのであそこの場所が見つかればいいなっていうのとですねあとは見つけることができなくてもあのまだまだチャンスはたくさんあるので、うん、いろんなところにあの顔を出していろんな経験をして。 でえー、先輩の言葉とかもですねあのとても参考になるのであのいろんな人から話を聞きながらあのたくさん経験を積んで自分の表現できる場所っていうのが見つかればですねあのいいなと思います。は<笑>はい、えー、ジリリタですこれはどんな意味 はいえー、これはですねあのうちの事務所の、あのー、社罪ではあるんですけれども、えー、自分の利益は、えーまあ、他人の利益と一緒っていうことでですね、えー、人のためになることが、えー、自分のためになるんだよっていう意味らしいです、はい、ちょっとまあ人のためっていう言葉もなんか お, おこがましいような気がしてですね、うん、本当にに人のためになることが できてからきっとそのこの言葉の本質が見えてくると思うんですけれども、はい、今のは、えー、この言葉の意味をどういう意味なのかなということを探りながらですねあの仕事を頑張らせていただいてます。